在日通名大全おかげさまでね、もう1600部、電子版入れるともうちょっと売れました。皆さん、読みましたか、えー、大変ね、これはね、ためになる本だと思います。ところが、最近ですね、またツイッターなんかでね、変な人がいてですね、あの、あの あ の, あの自転車が全国ブラック調査を出した自転車が、今度はあの在日を差別する本を出してるけしからんみたいな感じで、絡んんででくるる人がいるんですね、うん、何を変な誤解をしているのかって、えー、だけどもうこれを見たら分かる通り、もうこの宮本洋一さんっていう、ね、この方は、ですねもうひたすらこの在日の名字というものにも造詣が深くて、まあ、それに対する興味でまあここまで調べ上げて作ったっていうのは、もうこれはね、この本を見れば分かるわけです。 だから、その在日コリアンの差別がどうだのっていうことはね、全く関係のない話なんですね、で実はね、最近、とあるこのインターネット番組にね出てほしいというオファーがあったんです、まあ、どこの番組っていうことはね、もう言わないでおこうかなと思うんだけども、まあ結局、没になってしまったんですよ、流れてしまったんです、で多分ですよ、多分なんかこのね、 あの差別者宮部が出てきてですねでこう在日コリアン団体の代表者みたいな在日2世3世4世の人この被差別当事者であるところの在日がコリアンが出てきてです ね, 出てきてですね差別者宮部と口論するっていうようなねなんかそういう見せ物をやりたかったんじゃないかなだけどやっぱりねよく調べてみるとそんなものは成り立たないと分かったっていうことだと僕は思ってるんですねでやっぱりねそのそういうね うん、なんか対立を煽ったりだとかね、その人との対立をねなんかコンテンツとして消費するっていうか、そういうのは僕、良くないと思うんですよ、うん、昔、えー、ここが変だよ、日本人とか言ってね、あの日本人とその外国人がこう罵り合うような、なんかそういうテレビ番組があったんだけども、まあ、今はそういうのやってもね、受けないというか、かえって炎上するかもしれないですね。なんかそうやってね人、うん、人と人との対立を見せ物に にしてて対立を煽っもも何いいいことないんですよ、うん、そういう番組をやってた頃にじゃあ何があったかって言ったらまあねあの中国で反日デモがあったりだとかで日本でもその在徳会が暴れたりだとかでまあ日韓関係どんどんおかしくなったわけでまあああいうことをやって何かいいことがあるかって言ったら何にもいいことなかったですね、えー、むしろなんか対立を深めてしまいましたね。うん、でじゃあ逆にねなんかこう 在日の人たちはもう差別されても頑張ってみたいな感じでそううお涙ちょうだいの感動ポルノをやったらいいのかっていうとまあそれも違うでしょうねそれもまあ見た人はええっていうふうに思っちゃうんでじゃあそれが何かね有効に期するかっていったらんなことはないわけですじゃあねじゃあどうあるべきかとするテレビ番組とかねうん今後こういうあの 在日を扱ったようなそういうコンテンツというものがどうあるべきかっていうとやっぱね僕の好きな「あのブラタモリ」みたいにそういう対立感情とかねその人の感情に訴えかけるんじゃなくてこの知的好奇心に訴えかけるような番組っていうのをやっていくべきなんじゃないかなというふうに僕は思いますこの在日通名大全のね正しいこの使い方の例を言いますよね言いますね、えー、例えばですね のえー、大, 阪なと大阪とかね、あと神戸とか、在日の人、多いですよねで、そういうところでね生まれ育った人はね、これを見ると、ですねもういろんなね友達の顔が浮かんでくると思うんですよ、うん、あ新井さん多かったなーとかね、あ神山君いた、神山君っていたなーとか言ってね、これを見るとね、そういう風にね、懐かしいことがね思い出されると思うんですよ、そういう感じでまず楽しんでいただくとかですね。あるいは 本当知的好奇心っていうことだとね、このむしろね、この本この、この最後の本のね、付録が本編なんですよ。いろんな通名のね、由来が書いてあるんだけども。 うん、例えばまあほとんどの通名についてはね、やっぱりその先祖の出身地、本願から来てるっていうのはわかるしね、中には、ですね例えばこの岩本とかだったらですね、そのこれ、本姓、李さんです、ね、んの先祖に、あそうそう、李さんの先祖に、あキョンアムボンっていうところに降臨したんですね、岩がつくこの山ですね。 だからその岩にまつわる伝承があるから岩村とか岩本っていうね苗字をつけたとかねそうするとおおって思うじゃないですかあるいはこれはジョーさんの先祖はあのお城に立てこもったからえ大城っていうようなね苗字をつけたとかねあこれ新井これは有名ですね、荒井パクさんの先祖は荒井親、えー、羅の王様があの井戸のほとり生まれたから荒井っていうやつですね。もう新井ってねあの関東に 多い苗字なんで、まあ、ある意味日本人らしい名字なんだけどもやっぱパクさんでね、えーまあ、日本名を名乗るとすればもうこれは親羅の親が入ってる井戸の井が入ってるもう荒井しかないだろうっていうことで荒井っていう風にね名乗ったんですねそういう知的好奇心をそそるような、まあ、そういう使い方もあるしあるいはですね あの大阪なんかでね会社勤めしてる人なんか結構ね職場にね職場に在日の人多いと思うしこう営業先なんかでね結構ね在日の人にね会うっていうことね多いと思うんですよそれでそのその人のねえその名字を見てね「いやあなた実は本性はパクさんじゃないですかリーさんじゃないですか」って言ってね当てたら多分ね向こうから「おお!」っていう風にね 驚かれると思いますねまあそういう感じでその苗字をこう何かねこう会話のきっかけにして盛り上がるためというふうにもこれ使えると思うんですよね。ということで在日通名対戦これはですねやっぱ在日と日本人っていうかまあそういうで対立関係で見るっていうのがそもそもおかしいんだけどもなんかこう一つのねコミュニケーションツールをね として使えるんじゃ な, いかとなんかね日本だとこう家計とか執事っていうものがねやっぱブラック絡みのことがあってタブーになってるところがあるんだけどもでもそういうものをねこう話の値段にできるような世の中にした方がね僕はねよっぽど面白いしねいろいろなこの知的好奇心もそそられるし、えー、こうこう人生のねこう視点が広がるんじゃないかと思う。 思うんですよねということで、在日通名大全これね、本当にねあの健全な使い方をしていただければいいと思います、やっぱ人のね、対立を煽ったりとか、そういうものを見せ物にするのはよくない、で感動をルるのもよくないということで、えー、皆さんねあの、一応ね、これも注意喚起ということでね、お話しいたしました、ぜひ在日通名大全読んでください。